思いがけず夢にはぐれ人はいつも人にすがり街角は冷り や, やかに行く春を見つめる」 Oh. 季節ごとに風は変わり、季節ごとに人を うん。 返す「揺れないで泣かないで」「うつむかないで」